前回のカズさんガーディアントラップ作ったんだけどなんかねそう効率悪いんだよなそんなわけで1箇所に集めるシステムを作ってみたこうやってレールを敷いてあとは集めるだけさらに大量のものを集めれるようになりましたこれでさらにシーランタンを使った建築物が増えそうです どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、ちょっとここ冒頭で言っておきましょう。いや、最近ですね、どうやら露骨ないいね稼ぎがですね、また増えてきたようです。えーと、これ系の紹介はね、まあ、今回を最後にしておきましょうかね。このコメントにいいねすると、今週好きな女子から告られる。でも、幼いと彼女に振られる女子からドン引きされる。まあ、押しといた方がいいよ。309? おい、騙されるな。おお、お前そそ、そんな楽してできるはずねえだろ。 っていうかそんな楽したら面白くないだろう309はちょっと押しすぎだろういやーでもねあのー、まあコメント欄に賑やかになるのはいいんだけど、えー、そこはね感謝申し上げますただねえっ、ー、と最近こういうのがちょっと多いからねなんかなんかなんかねもうひとひねりなんか面白いやつよろしくな、えー、さて本日はですねちょっと建築頑張ろうかと思いましていや最近ですねハマってるんですよ建築にねあっこれ借りていこうちょっとちょっと借りますねよいしょ や看板まで取り散ったちょこれもなくしちゃうから適当にね今ここに置いときますわ絶対返すからいやいや本当に返すよさあではですね本日は建築物なんですけどもまあ、この街はですねこの街は結構賑やかだと思うんですただねほらあれわかるいやー先日ですねあれですあれうんそうだよマーライオンでございますね あれ、作ったところそうですよお褒めのお言葉いただきました誠にありがとうございますいや少しずつですねこのカズクラの建築力もま認められてきてるっていうことなんでございましょうかねカズゲームズ発展しすすぎですはい今度はスフィンクスを作ってみてはどうですかえというわけで本日はですねそうですよ、えー、ちょっとこの奥にですねまだ建てると ここら辺さらにね、華やかになるんじゃないのかなと。えー、というわけで早速ね、あっちの方行ってみましょうか。はい、えーと、これ建てる場所すーごい悩んだんですけども、えーと、多分ね、こっちの方にあるといいと思うんだ。えー、というわけでちょっとですね、先ほど、えーと、道の方鳴らしてみたんですけども、いいかな、こんぐらい離れてもね、ちょっとね、ここに作ろうかなーって考えておりまして、あ、でもここどうしようかな。もうちょっと削っとくか、これ。ね。 結構簡単に削れちゃうからねもうちょっとちょっと削っときますよーしこんなもんでいいでございましょうえー、ではですね早速いきましょういや、今回はですね材料が豊富にあるから作りやすいよねな、まずは手あたりからいやそれとも体本体からやっ作った方がいいのかそうだ体本体からいこうまず手のスペースもねちょっと考えてえー、とここら辺からでいいのかなよしではね 頑, 頑張ってちょっと作っていきましょう いや、できる限り立体的に作ろうとは思ってるんですけどもうこんな感じでいいんじゃないのかなえー、では参りましょう参りましょうよーし胴体部分完成っていうかこれめっちゃでかいのできそうなんだけど大丈夫かないやでもこんぐらいねやっぱ作った方がいいんだよね多分ねなちょっとね後ろのボディの方そっちの方もちょっと作っていきたいなと思います よーし、とりあえず胴体の完成でございますね。あとはここから肉付けするだけでございます。あ、ほんでですね、本日は、えーと、ちょっとですね、殻を入れようかなと思っております。あ、でも、顔とのバランスという、顔は最後に作ろうかな。な、まず最初、手から作っていこう。手はね、えーっと、ここら辺だな、多分。手はね、前に出てるイメージがあるからね。えーとね、三本指あるから、ここでいいかな三本指ね。ほんで、ここからでございますよ。 ほんでここからですね手首が伸びてよいしょ立体的に作っていかないと難しいからねこれねここら辺がですねやっぱねプロ感が出てくるとは思うんですけれどもこの斜めの感この斜めの感じとかもいいかもしんないななん関節にこうつけて多分今度 OK なん後ろもね、えー、と同じ形で作っていきましょう ポ イ, ポイッとあ結構早くできるかもしれないこれええー、もうちょっとだけ付け足してよいしょよいしょよいしょな反対もねえっ、ー、と同じ感じでいきましょうよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょーあーほんで尻尾も付けたよなー尻尾ねーちゃんと奇数にしたからねいい感じにつけれると思うんだあほんで先っちょぐらい光らせとこうポイッ と, イッとほんであっまずいねーよいしょ あ, あ、よく寝た。さあ、ではですね、ちょっと続きいきましょうか。っていうか、ちょっとバランス見ておこうかな。顔の大きさとかもね、こっから判断しないといけないからね。せーの、てれーん。いやいや、分かりにくいな。あー、でもでもいい、いい感じ、いい感じ。あ、土台とか後で作っとくといいかもしれませんね。あ、正面から見たら完全に、うん、完全にスピンクスですわ。えー、ではね、頭の部分いきましょう。あー、ていうかね、あ、スライムブロック忘れたわ。ちょ、ちょっと取ってこよ よいしょ あ, あと土台持ってこうかなでい1回磨かれた系でねよしよし こ, これこれちょっと持っていこうさあではねちょっと続きの方行きましょういやもう顔でね印象全然変わるからねこっからが特に難しいんですよ、えー、ではねセンターはここかなんかですねまずはえっ、ー、と、首、えー、首をちょっとつけまして顔はね少し前に出てるような感じだと思うんだ えー、ではねまいりましょうまいりましょうよいしょよいしょちょっとね口的なもんもあるといいかなと思うのでえっ、ー、とおちょぼ口みたいな感じにしておこうかな人間の顔っぽい感じにはなるんだけどねこれねほんとはねぽいっとああいい感じになると思うこれほんでここからでございますねそうですよカラー入れていきますよカラーを こんんなな感じででね、絶対良くなると思うんですカラーの目を入れるだけでね、印象が全然違うからねよいしょよいしょあもうも う, もう一歩そっちだねちあはいはいはいはいはいはいる、いはいけるような気がするえー、ではね、えい、ー、と、このまはいきましいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいい よ, い し, ょよーし、今度ね、えー、と、前面はできたんだけども、立体的に作っていくよ。さあ、ここからもね、いろいろ難しいとこなんだけども、さあ、では行きましょう、行きましょう。カツクラなら絶対できる。あ、いた。えっ、ー、と、実はですね、この後えっ、ー、と、おかっぱがですね、後ろにちょっとついてるんですね、これ。えっ、ー、と、おかっぱをちょっと今からですね、えー、と、装備させていきます。こんなもんでいっかな。あんまりね、多すぎても困るからね、いや、こ こ, こまでいこう。 さあ、これでですねあとは、えー、と頭を囲っていくだけでございますねえっ、ー、とせっかくだからよいしょちゃんとね頭の上になるようにそうそうそうこれでねフサフサ感を演出するほんでわざとね高さはここ出してえー、と、立体感をねこの部分に立体感を求めていきたいなと思いますえー、ではいきましょういきましょうキャン よ, ー し, よーしよしよしよしいい感じにできたきたぞ よっしょーはーい完成いたしましたーえー、ではですねちょっと正面の方から見てあちょっと待って土台的なもんもちょっとやっておこうかな少しだけね土台やるだけでですねちょっと境界線が今分かりにくいからねちょっと境界線作りしましょう境界線作りあれ足の位置がちょっとち違うまあ、いっかね細かいことは気にしない気にしないですよさあでは行きましょう行きましょう 開いてみあーよく寝たさあもうひと踏ん張りちょっと頑張っていきましょうよーしだいぶいい感じになったよなもう少しだけここらへんっておくかね少しだけ上がるようにね。 よしよしよしよしよし。だいぶ立派なもんができたような気がいたします。あー、シーランタンも今余ってるからね。少しここ、使えるだけちょっと使っておきますかね。 よーしぼこんでいいでございましょう、えー、ではですね早速スフィンクスをね確認いたしましょういやーもう最近のカズさんのねカズクラの建築力がバリバリに上がってますからねここかあーよさそうここら辺の角度よさそうだなー、えー、では参ります行きますよせーのてれーおちょっと待ってもうちょっと上から確認してみようさあ参りますせーのてれー はい、えーとまあこんな感じでですね、えっ、ー、とスビングスが完成いたしましたいや、結構ね、うんクオリティは高くなったよねただね、あの、やっぱね、えっ、ー、と同じ土色を使ってるということで背景とね えー、っと、ごっちゃになっちゃうのがイマイチなポイントでございますちょっと後ろのあれとかも崩しておいたりとかしないといけないかもしれませんねいやーでもね可愛らしいスフィンクスができてよかったえー、またこれからもですねなんかねリクエストなどございましたらぜひねあのコメント欄の方によろしくよろしくお願いいたします、えー、それでは本日はこんなところでまた次回皆さんお会いしましょうバイバ イ, バイバイキーン